はい、どうも、メちチャンです。本日私はですね、こちら、キンプトン新宿東京さんの方にね、お邪魔させていただいてましたけど、これからチェックアウトをしてですね、もう目と鼻の先なんですけども、今からですね、パークハイアット東京さんの方にね、チェックイン手続きを行っていきたいと思います。まだね、だいぶ早いので、多分チェックインはできませんから、荷物だけね、えー、預けてですね、まあ、ちょっと新宿の街をね、散策して、まあチェックインのね、あの時間になりましたら戻っていければなというふうに思います。ということで、とりあえずね、これからパークハイアット東京さん向かっていきたいと思います。 てまいります。はい、パークハイアット東京さんもうね、徒歩一分ぐらいで着きましたけど、こちらの三十九階から五十二階にパークハイアット東京さんがね、入られております。<音楽>そう。<音楽> I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. We could have been stardust, same world, but without us. Something made us, made us find each other. はい本日ね43階の4322号室でですねもうねお部屋の準備が整っているということでございますはいいやー今ねまだ10 12時40分ぐらいですね4322ですね、こっちですねはい いやー、かなりね、こんな開放的でしたっけ<笑>すごい、めっちゃ広い。この間接照明がまた非常にね、えー、いい感じじゃないですかね。はい。で、こちらです。左手。迷子になりそうですね。4、3、2、2。イエス。ススはい。 ということで本日のお部屋はこちらの4322ゴスとなります。ということで早速、ね、入っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと電気をつ、ね、けてぐるっと入っていきたいと思います。いややっぱり広いですね。あ, あ ツインベッドが、ね、くっついてスーパーキングサイズのベッドになってますね。素晴らしい。はい、こんな感じの部屋となっております。ね時計ちっちゃいね。素晴らしい眺望ですね。はい、もう正直ね、上の50回とかありますけど、まあ、40回超えたらもうどこも変わんないですね。今日ね、また天気がいいので、本当に素晴らしい、えー、ビューとなってます。 レ<笑>イ君はこの机の下の手にね、えー、びっくりしてますね。はい。こんな感じの、えー、お部屋です。じゃあね、ちょっとぐるっと、えー、見ていきたいなと思います。これがね、えー、水回りという感じですね。はいでは、見ていきましょう。はい、えー、本日はですね、エレベーターホール出って結構ね、分かりづらいですね。こちらのお部屋、結構左下側のね、えー、塔のお部屋となってます。見えますでしょうかね。 はい、ですごいねお付きのある、えー、黒いね扉となってまして入ってね、えー、右手が収納スペースとなってます、まあ、収納スペースなんかもねめちゃめちゃ広い私も動画を今撮りながらリュックをねおろしたいなと思いますけどはい、まあ、こんなところにねアイロンがあったりとか、えー、アイロン台そして懐中電灯ブラシ靴べら等がございます で、下の方にはね、シューキーパーがね、ありますね。で、この下は、これは何でしょうこれ、靴入れていただくやつですね、ボックス。靴磨きをお願いするときにね、ボックスで入れていただくかという形になります。ここら辺はらですね。空。空。そして紙袋があって、これがふわふわのね、はい、もうお子様用の。あの スリッパもね準備されてますねこれ触った感じがちっちゃいのでお子様用ですねはい、ちょっとお子様用見てみましょうか気になりますねはいお子様用のスリッパこんな感じです本当にねちっちゃくなってて可愛いですねはいでこの上にははいつないぎの浴衣がございますはいこれは何でしょうセキュリティボックスはいセーフティーボックスがねこのようにございます 結構立派ですね。真っ暗かなはい、という感じです。そして、こちらがね、すぐ水回りがありまして、はい、バスタブ、こんな感じのね、絵がねこういうふうに飾られててすごいですね。はい、でアメニティがあるラボですねで。こちらのバスソルトはゆずとなっております。 で、こちら右手側がウォシュレット、トイレですね。はい。自動で開くタイプのウォシュレットとなっております。はい。こんな感じ。で、えー、こちらが洗面台となってますね。はい。あ、ちゃんとね、頼まなくてもお子様用の、はい、こういったね、アメニティが置いてございます。これ嬉しいですね。ママキッズ。で、こちらに、はい、アメニティ、お子様用の歯ブラシとか、 こんなようにね、一通り準備が整っております。素晴らしい。はい。で、ここがね、ドレッサーみたいになってまして、コンセントがね、2か所あります。で、足元の方には、体重計ゴミ箱、そして、ルラボのね、ボディーローションがございます。で、ここにね、リモコンがあるんですけど、どこにテレビがあるんだろう。どっかがテレビなんですかまさかこれ 押してますけど。あ、上だった。ここでした、テレビ。はい。ここにテレビがございます。なんか一瞬ね、鏡の中に入ってんのかなと思っちゃいましたね。はい。で、えー、ここにコットン類がね、えー、ございます。はい。で、こちらにもドレッサーがあって、拡大鏡と、こちらにもね、はい、コンセントが2箇所あって、こちらがね、ドライヤーです。伸び製のね、ドライヤーとなっております。 まあ、こんな感じのね、バスルームですね。まあね、間仕切りもね、こういう風にできてですね、まあ、非常に落ち着きのね、ある感じですね。はい。おしゃれ。で、左側がですね、シャワーブースとなってます。まあ、こんな感じのね、シャワーブース。ベインシャワーは特にないですね。ハンドシャワーオンリーという形ですけど、えー、ルラボのね、はい、シャンプー、コンディショナ ー,、えー、ボディウォッシュがあるといった感じです。 で、ボディシャワー。あ、上これ出るのか。ここがボディシャワーなんですね。なるほど。で、ハンドシャワーがこちらになりますね。これが、ここから出るのかなここから出るっぽいですね。はい。という感じです。でハンドシャワーの方は、はい。まあ、こんな感じで、水圧はね、申、え、し、ー、分ないかなと思います。はい。 そして、こちらにね、えー、バスローブがございます。結構ね、しっかりとした、えー、タオル生地となっております。はい。ではですね、あのー、こちらからもう一回戻ってですね、はい。こっちがね、まあ、メインの廊下みたいな感じですね。玄関入ってね。はい。まあ、こういった絵がね、飾られてまして、レ、う、イ、ん、もここでね、靴を脱いでますけど、私も靴を脱いで、はい。 これは何ですかねなんかくるみみたいななんかね、ありますね。飾ってあるやつ。で、テレビがあって、はい。もうレ君もだいぶはしゃいでますね。聞いたっていうことなんでしょうかね。はい。ではですね、まあ、こちらテレビが、えー、と50インチだったかな、えー、ございます。で、テレビのリモコンと、えー、坊主のワイヤレススピーカーがございます。この下には、はい。えっ、ー、と、iPhone の 充電器とかですね。DVD プレイヤーがあったり、HDMI の、ね、コネクタがあったりしますね。はい。これはなんかありがたいですね。はい。で、下にはね、スピーカー等がございます。はい。で、こちらが、おもう氷が入ってる。アイスペール。えー、この時間にも氷が入ってるっていうのを初めて知りました。で、こちらね、お水が、 ペットボトルというか、なんだ、アルミ製のね、入れ物に入っております。で、アイスペールの氷ね、掴むやつとか、マドラーとかね、ワインオープナー。そしてこちらがウェルカムスイーツですかね、チョコレートかなんかかな。かわいい。こんな感じのアメちゃんですね。はい。後でね、いただいていきたいと思います。はい。で、この下には、はい。まあ、こんな感じで、ちょっとね、観音開き風の扉になってまして、もうね、水がちゃんと入ってますね。 ネスプレッソマシンと、はい、コーヒーカップそしてこうやってね移動用に飲んでいただくことができるカップもねございますでネスプレッソのポーションにつきましては、えー、3種類2個ずつの計6個はい、ちゃんとねどういったものを使ってるかも飾られてますで、えー、こちらのコーヒーポーションだったりとかお砂糖ですねなんかね一つ一つがすごくあの丁寧な感じしますね素晴らしいですでは こちらの方ははい、冷蔵庫でございます、はい、ミニバーのす、ね、べて消毒済みとなっていますこれは、ね、優勝となりますけれども何か、ね、こだわりがあるいい感じのものが、ね、置いてございますね、はい、という感じですそしてこちらの上の部分ですね、はい、グラス類とか、はい、湯飲みジャーに使っていただくような、ね、カップ そして、デロンギ製の電気ケトル。これもね、もうコンセント刺さってるんで、すぐね、電源入れていただくことができるという感じですね。なんか、りくんがソファーで楽しんでますね。はい。で、右側の方には、こちらもね、有料ですけど、シーバスのウィスキーだったりとか、めちゃめちゃおしゃれに<笑>飾られてますね。すごい。 ではいえー、おやつですね、雷おこしみたいなやつとか、ピーナッツとかございます。これがね、す、は、べ、い、て の,、ね、あのバーの料金表メニューとなっております。いやー、こんなね、おしゃれな本があったりとか、絵がね、飾られてたりとか、本当にね、なんか丁寧な感じしますね。はいそして、えー、こちらがね、お茶ですね、玄米茶とか、えー、とあとは、 緑茶、煎茶ございますし、紅茶もございます。こんな感じのキューと湯飲み茶、はいで。こちらにもねワイングラスとかシャンパングラスがございますと。で足元にはねワインですね。こんな感じの銘柄のものが置いてございます。このスピーカーの音がまた癒されますね。はいそして えー、こういった感じでですね、デスクがありまして、非常に、まあ今日のね、ライブはここからお届けするのかなという感じですけど、まあ絵が飾られてたりとか、間接照明があって、これもね、メモとか、めっちゃ可愛くないですか、これ。ねえ、愛いね、こう言っとくね。はい。えっと、電話機だったりとか、はい、ルームサービスのメニューございます。まあこちらね、QR コードで、 ルームサービスとか、客室マッサージとかね、スパトリートメントのメニューとか見ていただくことができるといった感じですね。そして足元にはコンセントが2箇所ございます。こちらにもね、外国製の方でも大丈夫なコンセントがね、ございますね。はいまあ、何よりやっぱりね、この眺望がいいですね。 れいくんが先ほど座ってたね、ソファーとか、まあ、こんな感じ。ここもね、ゆったりするには本当にいいですね。ちょっとね、夕方とか夜、お酒飲みながらゆっくりテレビ見ながら、最高じゃないですか。はい。で、えー、こちらね、ベッドの方です。こんな感じですけど、まあ、間接照明で、こちらにもね、エアコンのパネルがあって、えー、電気、そしてカーテン類のね、コントローラーがこのようにね、ございます。わかりやすいですね。はい。 でコンセントのコネクターとか、ね、USB-A が2箇所でできるようになったコネクターだったりとか、外国の方の変換プラグ、ございます、はい。そして時計とメモ、そして電話機があって、足元に、ね、コンセントがございますといった感じですね。はい、ベッドも、まあ、次は、ね、くっつけていただいているので、めちゃめちゃ広い。これは最高のベッドになりますね。 でこちら側にも同様にです、ね、関節照明と、はい、こういう感じね、間、は、接、い、照明と、えー、こちら の, あの変換プラグ、ね、ございますで。メモとティッシュと電話機がこっちにもあるとい、えー、った感じでございます。はいまあ、本日は、ね、こちらのお部屋に1泊させていただくという形です。今回、ね、ポイント宿泊でございます。いかがでしょうか。いやめちゃめちゃ、ね、素晴らしいですね。 はい。それではね、ちょっと逆光なんですけども、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード下りが 11.48Mbps、アップロードの上りが 41.21Mbps となってますね。ちょっと不安定かもしれないですね。はい。なので、まあ、ちょっとライブとかはね、結構不安定かもしれないですね。ストリーミングとかもちょっと厳しい可能性はあります。はい。ということですね、本日はですね、 パークハイイアットト東京ささんの方に、まあ、ポイントを利用しててて、ね、宿泊させいいただいております、まあ、グローバリスト特典というわけではないとは思いますけど、まあ、多分ね無理だろうなと思ってたので、花から、ね、チェックインというよりは荷物預けに来たんですけどということで、ね、あのキンプトンさんからこちらのパークハイアット東京さんの方うに、まあ、約、ね、12時40分ぐらいに来たところですねあと10分ぐらいでお部屋整えますということでしたのでそのままチェックイン手続きを、ね、させていただいて今もう、ね、お部屋の方にア、えー、サインいただいたと。 もうね、うん、あの入り口のまあご対応だったりとか、まあ、レセプションのねチェックインのご対応などももう本当にね気持ちいい手続きでございましたし、えー、サクサクっとね手続きできて今お部屋とかもねんだろうもう氷があったりとか、うん、えー、まあ細かいことですけどねスプレッソマシンにも水が入ってたりとかまあなんかねあのゆいところにも手が届くこれやっとかないとなっていうところにもうねいろんなところに<笑>。 え、手がもう加わってたという状況です。で、ワールドオブハイアットのグローバリストの特典ということでね、このようにいただいてまして、まあ、ルームアップグレードということで、到着時の空室状況によるお部屋のアップグレードということで、まあ、もともとポイントしか資っということもありまして、ツインかね、キングということで、今回はツインのお部屋しかね、3万ポイントで取ることができなかったので、まあ、ツインで取ってたんですけど、デラックスツインとなりまして、まあ、ツインベッドをね、くっつけてご対応いただいて、まあ、普通のね、キングサイズよりもさらに大きいね、 え、キングサイズみたいな感じになってて最高です。で、ご朝食がね、無料となります。41階のジランドールっていうね、レストランにいて、午前7時半から11時のお時間で提供しておりますということで、まあ、10時半ぐらいにはね、 え、ラウンジのお料理は下がってしまうんですけど、まあ、11時まではね、えー、いていただくことができるという状況です。まあ、ルームサービスもね、一応、和食前のみという形にはなるんですけど、振り替えがね、できるというサービスもあるので、まあ、ただ、あの、申し上げた通り、あのー、個数に制限があるので、まあ、早めにね、予約をしていただく必要はあるんですけど、まあ、ルームサービスもいいのかっていう感じなので、うーん、悩ましいですね。ルームサービスでゆっくりするのもありだし、まあ、でもせっかく来たから、 まあ、ラウンジビュッフェでね、ちょっと見てみたいなっていうのもありますけど、今のところビュッフェですけど、まあ、ゆっくりしたいなっていうことだったら、ルームサービスが楽だなっていう気もするんで、ちょっと悩ましいところですね。ちょっとね、えー、悩みたいなって思います。まあ、前日夜までに予約をね、していただく必要があるっていうことですね。 はい。でスパーフィットネスクラブっていうことでですね、クラブオンザパークのフィットネス及びスーパー施設を無料でご利用いただきますよということで、45回クラブオンザパーク午前6時から午後22時ですね、午後10時、最終入館が21時までとなっておりまして、まあ、チェックインの時にですね、まあ、プールの予約をさせていただいてですね、まあ、明日の午前中11時にプール、まあ、40分のみという形になりますけど、私とレイ君でね、プール行ってこようかなというふうに思います。 でレートチェックアウトが、ね、明日16時まで入れるということなので、まあ、ゆっくり、ね、あのお部屋でさせていただきたいなと思います。はい、モディー君も、ね、プール行きたいと思いますプールは明日、朝ごはん食べてから行きます。はい、そして、ね、その他ご案内ということ で, です、ねまあ、衛生対策とかご朝食イビニングサービスということで午後6時以降、順次、ねえー、ターンダウンが入ったりとかこの氷の補充、タオルの交換簡単な清掃を行いますよということであります。はい クラブオンザパークで午前6時から10時までね、プールの利用がね、えー、大, 大, 大丈夫ですよっていうことですね。まあ、えー、6時から22時ですね。で、あとワールドオブハイアット会員全世界のハイアットホテルズで展開しているロイヤルティプログラムですっていうことでね、ご案内があったりとかね、えー、そんなのも入っております。あとエクスプレスチェックアウトを推奨してますよっていうことでね、あのご案内がございますという状況です。はい。ということで、まあ今ね、えー、一通りゆっくりさせていただいて、まあね、あの動画も撮り終えて、 今一段落したとこなんですけどもうね1時間半ぐらい何かんや撮影とかしててもう今ねでもねまだ2時前13時55分なので、まあ、引き続きね、えー、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思います、まあ、ちょっとね、あのーまあ、これから人がねちょっと混雑する時間だと思うのでちょっと落ち着いたぐらいの時間に、まあ、ちょっと館内散策で館内のちょっと撮影などもね行ってみようかなというふうに思いますこの大きい落ち着き嫌い はい、今ですね、お部屋でゆっくりしていたところ、はい、お誕生日おめでとうございますということで、バースデーカードの方と、アメニティですね。これは何だろうチョコレートとかかな、ね、チョコラティエとか書いてありますもんね。チョコ。そして、なんかね、顔が書いてあるビスケット、おやつみたいのいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、開けてみたいと思います。では、開けていきましょう。 こんな感じのなんかチョコケーキみたいなやつかなはい美味しそうですこんな感じのものをいただきましたありがとうございます はい。そしてね、今、あの、スタッフさんが来た時にですね、まあ、レイ君のパジャマとですね、あの、バスローブをちょっとね、今お願いさせていただきまして、これからね、お持ちいただけるということなので、まあ、ちょっとね、可愛いと思いますので、楽しみにね、ちょっと待ちたいと思います。はい。ということでね、こういう感じでレイ君のパジャマですね、これ10センチ単位でですね、パジャマもあるみたいなので、100センチをね、オーダーさせていただいて、あとね、バスローブなんかもご準備していただきました。これがパパの。はい。それレイ君の。 なので後でちょっとレイ君にね来てもらおうかなと思います。<音楽> t h s is on the yo. ということでねだいぶゆっくりさせていただきました。もう本当にね、何もしたくないぐらい、あの、お部屋でね、ゆっくりさせていただいたという感じでございます。で、えー、こちらね、追加のアメニティの一覧などもね、置いてありまして、も、え、う、ー、ボディタオルに始まって、コンタクトレンズの保存キットだったりとか、ホットアイマスクだったりとかですね、デンタルフロースピックなどもね、えー、あったりとか、えー、ございました。はい。なので、まあ、ちょっとね、いくつかお願いさせていただいてですね、まあ、デスクランプとかね、アルマディフューザーなんかもね、借りれるみたいなんでね、 非常にいいですね。えー、まあ、今日はですね、まあゆっくりちょっとね、お部屋でゆっくりさせていただいて、これからまた22時半からですね、こちらの方でライブをお届けさせていただきますので、そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますので、よかったらね、ご参照いただければなというふうに思います。ということで、明日の朝ね、朝食楽しみです。はい。いただいていきたいと思います。ということで、今日はね、おやすみなさい。また明日お会いしましょう。 おめでとうございますいやーぐっすりね昨日眠ることができましたライブも、ね、盛り上がりましてですね初めてコメントいただける方も非常にね、多くて良かったです楽しかったですはい 今日ね、富士山もめちゃめちゃ綺麗に見えてですね素晴らしいビューでございます。もう最高の、ね、目覚めという感じです。めっちゃ眠いですけど、はいえー。とりあえず、ね、これからあの朝食の方、えー、食べに向かっていきたいなという風に思います。いやー楽しみですね、まあ。とりあえず、昨日の、ね、ライブとかでも朝食もね、皆さん結構おすすめいただいたんですけど、まあ、私だったらやっぱりビュッフェじゃないかということでしたのではい、向かっていきたいなと思います。ななんんかかね、ねランチなんかも、ねあのー、グリルの方で いいんじゃないみたいなコメントもいただいたんですけどまあ多分ね朝食べ過ぎてしまってあのー、全然お昼ね食べれないことが異なのではいまあちょっと お, お腹の様子とねちょっと相談しながらという感じですけどまあとりあえずはね朝食にかっていきたいと思います行ってまりますはいとりあえずねサクッと今ね、えー、席の方にご案内していただきましてホットチョコレートを出させていただきましたこちらがね あの新宿の街がね非常にきれいに見ていただける方にアサインだきました。 とりあえずね、こんな感じでちょっとおしゃれな感じの盛り付けになっちゃいますねやっぱりねはいそしてねホットチョコレートいただいておりますポットでねきていい感じですねいただいていきまーすはいということでねいただいていきまーすまずホットチョコレートあめっちゃ濃厚めっちゃうまこれは多分ねビターじゃない方ですね甘い方うん久しぶりに なんかちゃんと膜が張るホットチョコレートいただきましたこの後ねアラカルトで、えー、エクベネリクトとかを出ーーしたいなと思ってるんですけど和朝食につきましてもうねやっぱり完売という感じですねパンいただきますうん、まあ、全体的にやっぱり落ち着いてます最高和のねアラカルトというか和のメニューもなんかおしゃれ あの、カニのねみぞれあえみたいなうんうまあとぶりね煮たやつですねうんうまっいちごディニッシュですねめっちゃいちご豊富うまはいヨーグルトもですね甘おうとですね宮崎マンゴーのヨーグルト福岡甘おうと宮崎マンゴー九州ですねすご瓶で美味しそう じゃあね、甘おうヨーグルトいただいてみたいと思いますあめっちゃ滑らか美味しいめっちゃ滑らかびっくりするぐらい滑らかうまいあマドレーヌマドレーヌを持ってきていただきましたはいということでですね今マドレーヌをねお持ちいただきました焼きたてなんでしょうかねちょっとねいただいていきたいと思いますはいということでマドレーヌ熱いですね バニラとお砂糖とっていう感じです。いただきます。うん、ふんわふわあ。しかもね、甘すぎなくていい感じです。はい、こちらのね、ちょっとバターを使ってみたかったので、パをね、焼いていきました。めっちゃ美味しそうじゃないですか、このバター。はい、これじゃあね、いただいていきたいと思います。じゃあ、ね、ちょっとたっぷりめにつけていただいていきたいと思います。そんな感じかな、塩味が結構強い感じなのかな。ちょっと楽しみですね。 はいそれじゃねいただきますうんなんだろううまいなんか味を探ってる間にめっちゃ食べちゃいました美味しいはいそしてねエッグベネディクトがやってきましためちゃめちゃ可愛いね、ハムで、ね、オーダーさせていただきました はいではですねエッグベネディクトいただいていきたいと思います パ, インパカーン。いやーいいですね美味しそうですはいということでめちゃめちゃ濃厚で美味しそうですねいただいていきますうんうん塩味もちょうどいいうまはいそしてねパンケーキの方がやってきましたこれもねバターとアイスクリームが別でねアイスクリームなのかなクリーム はい、来ましたんでいただいていきたいと思います美味しそう<笑>それではねパンケーキいただいていきたいと思いますアイスじゃないんですよね何クリームっていうんですかねこれバターもねつけてはいまずはねパンケーキの、ま、そのまんまいただいていきたいと思います美味しそうあうまっ クリームが思ったより甘い美味しいそしてフルーツもねいちごと一緒にうんーこれは美味しい甘いわけですよね私あの、シロップかけましたもんね<笑>忘れてましただからクリームの甘さより多分これ普通のシロップの甘さですねはいということでなんかね質がいいね朝ごはんをいただけてるっていう感じでねめちゃめちゃ いいですね。じゃあこれを食べ、えー、進めてお部屋の方に戻っていきたいと思います、うんま。はい、ごちそうさまでした。朝食めちゃめちゃ美味しかったです。はい、あのもう質の良さをね感じられましたね。はい、最高でした。なんだろうなぁ、もうねめっちゃいいですね。はい、もうそれに尽きるかなというふうに思います。 まあちょっとね、休憩させていただいて、本日11時にですね、あの、プール、予約できてますので、後ほどレイ君とね、えー、プールの方に行ってみたいなというふうに思います。で、皆さんね、結構あの、クラブオンザパークのコイス、ね、皆さんぜひ使ってねっていう感じで、ライブでも教えていただいたので、まあ、できればね、あの、行ってみたいなっていう感じでございます。なので、スローブとかスリッパで行かず、あの、あえてね、あちらで着替えていくという感じでね、考えております。 ということでまあちょっとゆっくりして向かっていきたいと思います。はい、ということでね、2人とも今水着を着てバスローブ着きましたんで、これからね、プールの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、クラブオンザパン、こちらの左手ですね。そして右手 で, です。はい。 はいそして、ね、また別のエレベーターでプールがある十七階に上がっていきますはい今ねプールの方にやってきましたまあね何名かいらっしゃるのでまあ軽くねこれからプール入っていきたいと思いますはいではですねあっという間にもうねもう間もなくチェックアウトの時間となりますまあプールねレイくんと入ってきた後にねちょっとレイくんをひね寝させて え、サウナの方にね、行ってきました。え、クラブオンザパークですね。まあやっぱりね、まあこいつが昨日ね、すごいよっていう。まあ確かにこいつすごかったですね。え、リラクゼーションスペースがあったりとか、え、イソップのね、あのボディーローションだったりとか、まあシャンプーとかも全部イソップでね、揃ってましたけども。で、あれでしたね。ドライヤーがダイソンという感じで、まあ結構ね、まあ、クラブの会員の方っぽい方もね、やっぱり結構いらっしゃったので、 まあ、当然ね、こいつということもありますから、撮影は、ね、行っておりませんけど、まあ、サウナはね、あのまあ、広いわけではないんですけど、2箇所と、えー、スチームサウナが1箇所と、えー、水風呂、そしてね、真ん中に、えー、十字型の大浴場があってね、あの非常に、なんだろう、豪華絢爛って言うんですかね、<笑>まいたくな、ね、作りだなという感じはしましたね。えー、で、リラクゼーションスペースあって、えーまあ、有料ではありますけどね、あのなんかラウンジ の, あのドリンクなんかもあったりとかしてね。 すごいな、というふうに思いました。まあ、もっとね、やっぱ早めに行って、あそこでね、あの、ゆっくり過ごして、お部屋でゆっくり過ごしてって繰り返すのが、まあ、多分最高の使い方なのかな、というふうにね、改めて思いましたので、まあ、次回ね、あの、来る機会があった際には、まあ、あちらもフル活用してですね、もう本当に、え、ぐーたらざんまいしようかな、というふうに思いました。まあね、あの、パーカット東京さん、素晴らしく、えー、良かったですね。まあ、あの、贅沢を言えばですね、あのー、クラブラウンジがないので、 なんていうんですかね、前の、えー、デライトサービスみたいなね、あのー、みたいなものがあったら、まあ言うことなしだったかなという感じはしますけど、まあそれがなくてもですね、えー、余るくらいあの非常にね、良、えー、かったかなというふうに思います。まあ今回本当にね、ポイント宿泊でございましたので、良かったなと思います。これね、通常だったらやっぱり今のレートだとね、えー、土日で15万前後ぐらいとかね、やっぱしますんでね、すごいなという感じはしますけどね。